ラジオネーム無気力さんありがとうございます鈴木さんこんにちはっぽうほんとに札幌しもうさっきから動揺がすごい突然ですがファンの名称はおっぱいボインボイン軍団で決定なのでしょうか鈴木さんのファンだということを示したくて Twitter のフォロプロフィールに書こうと思ったのですが女学生の私には若干抵抗がありますましてや貧乳の人間におっぱいボインボイン軍団と名乗らせるのは<笑>あまりに酷じゃないでしょうか本当に残酷です おっぱいボインボイン人間なんて選ばれし少人数なのですよ改名をご検討ください僕はめちゃくちゃ好きなんですけどねおっぱいボインボイン<笑><笑>軍団すごいだから語呂がいいじゃないですか、うん、けどまああのいっぱいありますよだから、えー、ホコリってのもあるしハエっていうのもあるし<笑>ご飯ってのもあるし結構いっぱいありますけどねこれはもう好きに呼んでくれたらいいんですけどまあ もしおっぱいボヨンボヨン軍団とプロフィールに書くのがあの恥ずかしいというのであれば OBB 軍団とえ略していただければそれ隠れるんじゃないかなと思いますんでね<笑>あのぜひおっぱいボヨンボヨン軍団を使っていっていただけたらなと思いますね<笑>ラジオネーム OBB 軍団の一味さんいいですね OBB 軍団員が増えてますねありがとうございます こんにち は, こんにちは我ら OBB 軍団ことウルバカリスナーには彼女を作ってはいけないという鉄の掟がありますがもし二次元彼女ができた場合は OBB 軍団を卒業しなくてはいけないのでしょうかちなみに私はリアルどころか二次元彼女すらいません いいですね、うん、趣味に没頭する男性いや素晴らしいと思いますそのまま車と一緒に一生添い遂げていただければと<笑><笑>思いますよ<笑>、えー、二, 次元二次元彼女はね全然ありですよあのリアル彼女ができた時点であの対談ということになる